フないねポイントが はい。 あんたぞまだあるよちゃんかこれはちっちゃいけど 探してる。そうか。ジャン君の伸びはさ、後ろに反るじゃない？イナバウ。ちょっと時代遅れだ。<笑> うんもうちょっと何年か早ければねうん、ね、うん。キャンうん 泣いたはいじゃんくん泣いたねお腹すいたはいじゃんくんすぐまたご飯あげるよはい すごいねジャンクっっっっっ痛くない全然痛くない。